えー、ちゃん君んはやい、ポンちゃんはやい。今日はなんか外がブンブン風がひどくて、うん、すごいよなんかベランダの屋根めくれるかと思うぐらいすごいよおかげでなんかちょっとケージの夢を見ました お前はこんな人間じゃなくてこうじゃないのかっていうことをヤクザに言われましたヤクザが出てる、ね、そうだなと思いました何かねバンドでデビューするとこなんだけどえー、俺何だろう歌なのかなはい、はい、すいません<笑>あはい何<笑>、はい、か結構すかしてる状態だったのが お前そんなタイプじゃないだろうって言われてっかーってね気が楽になったのはねなんんだヤクザは偉いじゃん、うん、そうだよヤクザ56人がそのもう一個バンドがあってその2個のバンドをね<笑>あ、あのー、演出していてね、うん、ヤクザバンドのヤクザじゃないんだよなメインブラックみたいなね黒服に黒眼鏡のね56人がね仕切っていてね で最後の最後ステージ出る直前に「ちょっとちょっと」って呼ばれてねでなんかえどっかよそのちょっとコミックバンドみたいなえ人のビデオを見させられて「どうだこれ」ちょっと滑ってるかもしれないですねっていう感じで「お前は今こんな感じだと」と逆にかっこつけすぎてね。 よし、じゃあ滑るのをなんかこう恐れずに頑張ろうっていう感じでした。 ちゃんくんのいびきを取ろうとしたらいびきが終わりましたすやすやに変わりますとんちゃんはここでなんか書類の上で寝ようとしていますまあいいけど